とにかく地上の生命は大なる生命の一断片である。生前の行為とその行為に伴う結果とは肉体の死後においても依然として残存する。故意に置かせる罪悪の流れはどこまで行っても因果の筋道をたどりて消えることがない。これは悲哀と恥辱と思って償わねばならない。 これと同様に善行の結果も永遠不滅である。清き魂の赴くところには常に良き環境が待ち構えており、とえはたえにその一挙一動を助けてくれる。既に述べた通り生命は不可分の単一的実在である。それは例外なしに上へ上へと全身の一路をたどり、 そしてそれは例外なしに永遠不動の法則によりて支配せられる。何人も長寿として特別の待遇に欲することなく、また何人も不可抗力の誤病のために無慈悲な刑罰に服することはない。永遠の正義は永遠の愛と相関的である。慈悲は心的属性ではない。 そうしたものは無用である。なんとなれば慈悲は刑罰の斜面を必要とするが、刑罰の斜面は、犯せる罪の一切の結果が除き去られた暁においてのみ、初めて可能だからである。憐れみは神に近いが、慈悲はむしろ人間に近い。我らは、かの全然瞑想にふけりて、 自己の責務の遂行を等監視する人気取引の新人心を排斥する。神は断じて単なる賛美を可能されない。我らは真剣な仕事の宗教熱烈な祈願の宗教、純真な尊敬の宗教を衝動する。人間は神に対し、同胞に対し、また何時自身に対し、 全身全霊を捧げて尽くすべき責務がある。かのいたずらに暗中に模索し、神学的虚構物に尽きて工事的詭弁を浪するがごときは、まさに愚人の漢事業たるに過ぎない。我らはあくまで現実の生活に即して教を立てる。要約すれば、 左の3部に分かれる 1. 神の認識と数形。神に対する責務。2. 同胞への貢献。隣人に対する責務。3. 真理を求める。事故に対する責務。い、事故の肉体を守る。l 事故の知識を開発す。 行を励む二、2. 有名交通を構図以上の規則の中に地上の人間に必要なる責務はほぼ尽くされている何じらは断じて一周一波のドグマに屈辱してはならぬ理性と合一せざる教訓に盲従するのは人間の恥辱である いわゆる刑事の中には、ある特殊の時と場合にのみ適用さるべき性質のものが多いから、無条件にそれに盲従してはならぬ。神の啓示は進歩的であって、特殊の時と特殊の民族とに限られない。また、神の啓示はいまだかつて病んだことがない。神は死ない山頂で啓示したと同じく、現在も啓示する。 しかも人類の進歩につれて神の刑事も進歩する。なおここで忘れてはならないことは、一切の刑事が皆一人の人間を機関として行わるることである。したがってそれはある程度人間的誤尾によって歪められないわけにはいかぬ。いかなる刑事も絶対的純一物でない。かるがゆえに、 ある時代に現れたる啓示が他の時代に現れたる啓示と全然符合しないといって必ずしもその一つを異端児するわけにはいかぬことによると両者とも正しくただそれぞれ別個の適用性を有するのかもしれぬすべてはただ純正推理の基準によりて取捨選択を加えればよい。 道理が許せばこれを取り道理が許さねばこれを捨てるただそれだけであるもしも我らの登るところが時期尚早生で採用をはばかるというならしばらくこれを打ち捨てて時期の至るを待つがよい必ずや我らの教訓が人類の間に全面的承認を送る時代が早晩到来する。 我らは常に人類の福祉を祈りつつ心から真理に対する人類の把握力の増大を祈願しているものである。